愛知県豊田市から参りました中大学8です数年ぶりにこの浜松で踊ることができてみんなワクワクしながら踊っていました皆様の心にハを届けられるよう精一杯演いさせていただきます皆様よろしくお願いしますそれでは悠久の時を超えて victoire. Can't figure it out. ありがとうございます。